こんにちは、アブです。今日はですね、3月に仕事を辞める人に伝えたい、仕事を辞める前にやるべきこと、プラス、これだけは言いたいっていう話をしていこうと思います。僕も2017年かな、仕事を辞めました。3月末いっぱい辞めて、4月からフリーランスになったんですよ。そういったことを踏まえて、僕が実際にやってきたこと、プラス、後悔したことだとか、成功したことを踏まえて、どんな言葉を残さのか、どういうことをすべきなのかっていう話をしていこうと思います。僕のチャンネルではこうしたね、フリーランスの生活の リアルだったりとかコストパフォーマンスのいい月8万円で生活しながらより自由な時間を作りましょうっていう話をしていますよかったらチャンネル登録お願いします3月末で辞める人、えー、おめでとうございますいろいろとねあの悩み悩んであの辞める方だとかあとはこれからもっと辞めたいなっていう 思思っているる方ととかも結構いると思うんですよあるいは辞、えー、めたいなと思いながらも何していいかなというふうに思っている方もこのチャンネルを見てくださっていると思うんですが実際どうですか辞めるにあたって結構ねあのの日本の会社ってやみにくいですよね僕もあの何て言うのかな辞表届かを出すのにすごく苦労しましたでインターネットで調べてどんなあの文面で出せばいいのかなとか思いながらもいろいろと悩んだんですけれども正直今は今の時代あの。 退職代行っていうようなサービスがあるぐらい日本って辞めにくいとか、なんか辞めるのに億劫になってる人が多いっていうのが現状です。その中でも辞めるっていうふうに決意された方っていうのはすごいからというところです。で、実際、実際僕も辞めたんですけども、正直どうだったのかっていうところですが、えー、僕が一つ言えること、これだけは言いたいってことなんですけども、何かっていうと、もう死なないってことです。フリーランスになって、 何が一番気になったかっていうと、やっぱ収入の部分ですよね。生活が自力になって、もう生活できない、生活保護を受けようかなと思うっていうような時点の時がちょっと一番大変かなと思うんですけども、やっぱり、まあいろいろとあるんですけども、そんなにね、死ぬことはないなっていうのが僕が、えー、数年間やってきて思ったことです。正直死なないですね。もう死なない。死なないというか、なんていうかな、まあもうその、やめてよかったと僕は思ってます。本当に。絶対、僕のタイプ多分もうね、 この YouTube 見てくださってる方は結構感じてると思うんですけど僕はもう会社員無理ですね本当に無理だなと思ってますっていうぐらいやめてよかったと心の底から僕は思ってますで実際に死なないなっていう思ってる理由が3つあってでその話を今日はしていこうかなと思います まず、えー、一つ目なんですけども、考える自由だとか、考える時間がめちゃくちゃ取れるっていうのがすごくいいポイントかなと思ってます。これ、良くも悪くもなんですけども、フリーランスになった時って、すごくあネガティブになる時期もありますし、ポジティブになる時期もあります。えー、いい面で言うと、自分の時間が作れるんで、もういろんなことを考えて、いろんなことを吸収できるんですよ。 もう今までは1日10時間朝5時ぐらいに起きてで朝支度をしてそこから出社してで会社に行って会社になんていうかなタイムカードみたいなのを押してだとかもう出勤ってなってからもう6時、7時、8時、時10時ぐらいまで働くっていうのが一般的でサラリーマンとして働いてますよねそういった時間がもう全て不利になるっていうのはめちゃくちゃメリットです。 僕はもともとそんなにあの体はまあ強い方なんですけども睡眠が結構浅い方で会社で勤めてる時も眠たくて眠たくて仕方なかったんですよ も, うもちろん朝5時に起きてるっていうのもあるんですけども睡眠時間6時間7時間5時間の時もあったかなっていうぐらいのやっぱ睡眠時間によってすごく眠たさだとかも反映してくるんでもうすごく眠たいなと思ってう時もめちゃくちゃあったんですよそういった時にフリーランスになった場合はすぐ寝れる っていうのはめちゃくちゃいいですね。自分が寝たい時に寝れるっていうような時間が作れる。で、ネガティブな部分でいくと、やっぱりあの、自分が今後どうなるんだろうっていうような不安が少なからずあるわけですよ。僕もちょっとはあったんですけども、フリーランスになった時に、この仕事がなくなったらどうしようとか、あの仕事やりたいけどどうしたらいいかわかんないとかっていうような不安がつなる時があります。そういった時に、やっぱり時間がある分、ネガティブなことをネガティブに考え、 で泥沼にはまっていくこともあるんですよね僕はもうめちゃくちゃポジティブなんで、そんなに落ち込むことだとほぼほぼないんですけれども、僕の友達はちょっとネガティブで病んでいって、フリーランスでセルフブラックになっちゃったっていう人もいるぐらい、ちょっと時間がある分ら考えが偏ったりします。そういった時に実際どういう風にメンタルコントロールしてってやっぱメンタルって結構重要だなと。メンタルが強い人って何やっても大丈夫なんですよ。 ってことは、メンタルを強くする。メンタルを強くなるような瞑想をしたりだとか、あとはトレーニングを積んだりっていうふうなことをすごくやっていくっていうのはいいのかなっていうところです。で、二つ目なんですけども、二つ目は、やばいときに、やばいと思ったときは、友達に頼るっていうのがポイントです。これ結構大事かなと思ってるんですけども、やっぱフリーランスって孤独になりがちなんですよね。例えば、独立して、で、会社を立ち上げてとか。 例えば、独立して個人事業主になっていく方も大半だと思うんですけれども、正直、今まで大学生時代の友達だとか高校時代の友達って、独立してる人ってなかなかいないかなと思うんですよ。周りにフリーランスの友達がいれば全然安心なんですけれども、そうもいかないと。で、結構ね、フリーランスってなかなかいないんじゃないかと僕は思ってるぐらい、なかなか見当たらない感じがします。 例えば僕は最近、宮城県の仙台市に行って、フリーランスのイベントをしたんですけども、トークイベントをしたんですけども、なかなか人が集まらなかったんですよ。なんでかっていうと、もう大半の人、やっぱり日本全国の人を比べると、労働者で行くと9割方がフリーランスではなくて、サラリーマンだったりしますよね。そうなってくると、そのフリーランスとして働いてる人に会うのが難しい。10% を見つけるのが難しいっていうのが正直なところです。 で、フリーランスの統計人口を見てたら、30%、で 20% っなってるかもしれませんが、正直、兼業フリーランスも合わせてそういったパーセントになってるんで、純粋にフリーランスだとか仕事辞めて自分で仕事してますよっていう人は結構少ないかなっていうところがあるんで、そういった意味でも頼れる友達を作っておくっていうのはポイントです。フリーランスとして同業者として働いてる人の仲間を作ると、 え、ポジティブになっていくのかなと思ってます。そういった意味で僕もフリーランスのあの、オンラインサロンをやってる理由がその一つで。フリーランスって、ね、情報が少ないとか、何やっていいんだかわかんないとかで、いざっていう時に頼れるところが欲しいって思う人たちがフリーランスのコミュニティに入って仕事したりとか、海外好きのコミュニティに入って仕事したりっていうようなセーフティーネットとしても使えるのかなと僕は思ってます。なんでオンラインサロンを概要欄に貼ったりだとか、上のね、 インフォメーションボタンに置いているのは、そういったところでフリーランスのサロンを作って、で、面白いことをね、みんなでやっていけるっていう、もう一緒になってできるっていうのがフリーランスの良さなのかなっていうところで、僕は作ってるって感じです。今130名になってきて、もう結構面白くていいのかなっていうところです。で、3つ目。三つ目なんですけれども、僕が言いたいことは、もう最終的に何かっていうと、もうなんとかなるってことです。僕はもうなんとかなると思ってました。正直、あの、会社員、 新入社員で入った時って何とかなるって思って入ったりしませんか僕はそういったタイプだったので、もう、何ていうかな、会社に入った時ってもう何とかなる、何とかなるって思ってました。新入社員の時ってめちゃくちゃ緊張するじゃないですか。思い出してください。新入社員で、えー、面接受かって、で、4月1日の一番最初の出社日にもうドキドキしながらスーツのネクタイとかね、なんかあの、下手くそに結びながら、あの緊張しながら行ったあの日を思い出してください。 あの職場にあこれから社会人になるんだと思いながらドキドキして入ってたあの感覚でやっぱりもう不安もめちゃくちゃあるんだけど、まあ、なんとかなるとかる思いませんでしうかもう結局その新人だからこそ新人らしく挨拶を大きくしながらとかっていうのが日本のスタイルだと思うんですけどもそういったところでやっぱりなんとかなると思わないとやっていけないですよねそれと同じようにフリーランス独立した時に何とかなるって思ってやらないともうね もうネガティブになったら仕方ないんで、やっぱりポジティブに捉えていかないといけないというところで、僕はなんとかなると思ってました。なんでおすすめはなんとかなると思うことですね。<笑>ちょっとね、あの、全然アドバイスにならないかもしれないんですけど、やっぱりメンタルコントロールって超大事で、やっぱりポジティブになった方がネガティブになるよりもめちゃくちゃいいんで、そういったところでポジティブにどんどんどんどんやっていくっていうのがいいです。で、あとは、なんとかなると思って、 で、なんとかならない時には頼れるところを作っておくというのは、えー、いいのかなというところのオンラインサロンですね。えー、今日はですね、えー、3月に仕事を辞める人に伝えたい、これだけは言いたいことっていうところをお話ししてきました。まあ、要するに死なない、なんとかなるというところなんですけれども、一つ目のポイントは、えー、考える時間がめちゃくちゃ増えるので、ポジティブになれると。 ポジティブの方がいいよっていうところですね。ネガティブになるし、ポジティブにもなれるっていうところで、自分の時間を使いながら自分がやりたいことに愚直に挑戦していくっていうのが一つ目のポイント。二つ目は何かっていうと、やばいと思った時には、知り合いにお願いしたりだとか、人を頼るっていうのをいとわない。もうどんどんどんどん人を頼って、どんどんど ん, どん頑張っていくっていうのが二つ目のポイントです。三つ目はまあなんとかなると思ってポジティブにやっていくっていうところでした。 えーね、今日はですねなんとこの動画はあの質問を受けまして仕事を辞める人に向けてどんなアドバイスをしてくれますかっていうような質問を受けたのでその質問の答えとして動画を作ってみましたいかがだったでしょうか こういった質問がね、僕のオンラインサロンからどんどん出てきてるんで、そういったところを質問を受けて、えー、サロンの質問を動画で解消するみたいなところもやってるんで、よかったら興味のある方は見てみていただければなと思います。えー、僕のチャンネルではこうしたですね、フリーランスの働き方だったりとか、月8万円で生活する福岡のコスパ生活についてまとめたりしてます。あとは海外に行って、海外の物価の安い国で実際どういうふうな生活になるんだろうというようなところもお話ししてるんで、よかったら別の動画も見ていただければなと思います、えー。こんな感じでノーカットノーヘ